最近ほら俺海外よく行くじゃん、はいはいはい、3月もまた行くんだけど、はいはい、13から結、うん、末ま で,、はいうん、でそういう大会とか行くとね「春菜の番見てるよ」っていう人がすごい増えたわけあらおよかったじゃないですかそうそうそう、はい、でなんかすごい、はい、結局テーマと違う話ばっかりしますね<笑>みたいなこと言われるんだけど<笑>、うん、あれはこいつにやらされてるよって話をみんなに説明してるんだけどそういうことでいいいんだよね<笑> そ, そういうことですよだから、うん、もうなんか海外の人に言うんでしょだからちょっとイカれた演出家が 自分のことを全部コントロールしてるでいいで。まあ、いかれたというか、ちょっと頭の悪い演出かな。ど、う、っ、ん、ち, ちでもいいです。そうそうそう<笑>頭の悪い人がちょっと俺にいろんな指示をしてくるから、<笑>ちょっと、変な番組になってるよってことを俺いつも説明してるってことですよ。そうなん。まあ、いいですよ、そ, そのキャラ設定 で,、うん、で。で、今日は出るの、このまま、うん。出ますよ、出ますよ。もう、うもうこの際。そう、嫌だな、こういう外一緒に出るの。<笑>俺もやだな。声だけだったから、よかったけど。ちょっと一緒に出るのは、なんかやだな。なんかどこに立ってんの、るので、この辺。 えっここここでででですすすすすよきるだだけじゃあカメラななんんん、はい<笑>はい、<笑>今日はは大事なゲストにしているにに来ていただいてていいいいいちおおしししまままま久久ぶぶりりりごござざ本当たあがとうみせ<apex の 音>ぜひどうぞお邪魔します。 というわけで、本日のゲスト二回目荻野由佳さんでーす。ーお願いします。お願いします。お願いします。ねえ、はやさん。いやー、まさかね。二回目。二、ま、回目も絶対ないと思ってた、ね。た<笑>なんでですか。うん、なんで絶対。いやいや。 いやこんなね番組に、ね、来ていただけるような方ではないですからね一回目もね卒業して10日でそうだ卒業して10日 で, 卒業でしたしかもメディア卒業後メディア初収録が原田の場そうでした初収録が原田さん仕事は考えた方がいいですよ<笑>なんでですか<笑>俺も本当にそう思う思いましたよね超楽しかったです本当にそう え、ちょっと原田さん聞いてください、はい、この間私ご飯食べてたんですよ普通に席で、はいはい、であのカウンターだったんですよ席が友達とそしたら1個開けて横に座ってた方がすごいなんか元気な方で見てたんですよ結構おじさんの方で、うん、そしたらんのあのなんか T シャツ着てて半袖の、えーえー、なんかゲームのマークあるじゃないですか丸とか三角とかあのああのプレイステーションのボタンので多分お酒飲まれててすごく気分よくなってたのか、うん、話しかけてきたんですよお腹を なんか何歳なんで私はみたいなああ徹底的なおっさんですねあそうであー「何歳です」って言ってなんか何話すべきか分かんなくて「うん、ゲーム好きなんですか?」って聞いてそしたら「ゲーム好きなの」っつってで私もなんかゲームまあ携帯ゲームなんですけどやってたんで、はいはい「何が好きなんですか?」って聞いたら「うん、鉄拳」って言っ て, てえマジでで私がそれで「鉄拳?」って思って、うん、原田さんってじゃあご存知ですかって言ったら「 えー、もちろんで「なんで知ってんのお嬢ちゃん」みたいな「私, 私 YouTube 見てるんですよ原田さんの」って言ったら、えー「原田のバーとか見てます?」って言ったら「うん、あ見てる見てんの?」みたいな「私も見てる」出<笑>つって出てたっていういやそこはなんか言えなくて「私も見てるんです」っていうそういう話でこの間本当に1週間前に、ねえー、そんな<笑>そんなことがミラクルだね多分多分見てるかと思うも。 <笑>あの人ねあの時の<笑>あの時 の, <笑>あ の, 時の多分これまさか荻ゆかだと思ってなかった<笑>全部全部見てるって言ってた気がしたのであらららら ら, ら, ら, らそうで原田さんの大ファンって言っててその方がっていうのが1週間ちょっと前にあって。 やば っ, って思って。やばい。日本でそれはなかなか珍しいですよ。こ、ねね、本当にゲーム好きな方が二人でいて。多分その人だけでしょうね。<笑><何><笑>どういうことう？<笑>いや原田の場を見てる。だい ぶ, だいぶ少ない、ね。<笑><笑>っていうあのお話があってちょっとええーまあ、そんなことあるんですね。<笑>で私あ。 今度は原田のバーの収録だと思いながら話してました<笑>、えー。ええそんなことあるんだ？これこれは持ってけると。そう持ってけると思って。<笑>これ本当本当の話です。ああでもそんなお店で気軽に飲んでて大丈夫なやつが気づく人もいるでしょうあ全然大丈夫です。気づかれた場合はどうしてるんですか？ああの普通に仲良くしてくださいとお話してます。違いますもうそのそのは限り で, 言わないです、ねそ。そうですねもう普通に仲良くお話はします。 れであの海 外, 海 外, <笑>海外アメリカ限定ねアメリカ人はなぜかあのえこうメキシカンギャングみたいな人に限って、うん、なんか同類だと思っ て, るらしい<笑>持っていくんでしょえ 肩を組んで普通にこうあれみたいなねなんか謎のこうちょいちょいねえついていけないついていけないじゃん<笑>お前のタトゥーはどこにあるぐらいの<笑>あそうういやなんかなん同類だと思われてでこうまあ冒頭であんま喋る話じゃないかもしれないですけど、はい、なんか写真撮られてたね なぜ で, ですかねあれいやいや撮影日なんか記事見たときに撮影日が十一日だったんですよ一、うん、月十一日で私でも十一日にもうちゃんとお別れしてるんですよだからなお別れした日に撮るすげえなっ て, って別れって帰り際の写真なのあれじゃんいやそうですそうですそうですなんでちょっと気まずいあなるほどね<笑>でも写真見て これ別れって変える写真とは分かんないもんね。終 わ, 終わってるのになんかねこう出ちゃうのがちょっと気まずいなっていう。でもそれ別れたんですよっていうことは。 あまりこう知られてないわけでしょ知られてないですねだからまだ言っていた方がいいっすよもうそこはまだそうなってると思います ね, ね, したたいいすね多分ほとんどでしょそうでもあのファンクラブの方ではちゃんと言いました、ね、あ, あ, あ、ね、ファンクラブでそういうことは言うわけあ、全然言いますもうファンの人には何でも話せるんでんんなんでファンクラブではちゃんとあの経緯から何から何まで全部 話, 話しちゃっう。<笑> 小木ゆかさんそのファンはさっきもちょっと言ったようにツイッターで絡まれる時すごい丁寧な人が多くて、うん、フォアな人なんだろうけどなんか小木ゆか関係のことを俺がリツイートしたりすると必ず何人かが「原田さん あ, ありがとうございます」<笑><笑>そうそうそう君の何?」みたいな。<笑>俺小木ゆか関係者から来てるのかなってそいつのプロフィール見に行ったら普通にただのファンで。<笑> だから俺すごい感謝されるから俺これどういうことなんだろうと思ってあんまりないのでそういうのがいやあの本当に感謝なんですよ多分、うん、本当に、ね、いつもありがとうございます、ね、原田さんいつもありがとうございます原田のバーがリツイートしてもアイコンが原田さんだからなんか<笑>いや何か来るよね必ず<笑>原田さんありがとうございますありがとうございますって言っていやそうなんですめっちゃ丁寧そうなんです、うん、すごくあの優しい方たちなんですとってもなんか子供娘かのように多分見守ってくれる方てなんで あ、そっか、うん。年齢も意外と高いのかな。そう、四十、五十の人も結構いるんでしょうん。あ、多い多いですね、うん、結構。そうでだから丁寧なんそうなんです。ですねうん、はい、うん。トークテーマ今日いっぱいあるんで、あるんで。これ何でもいいんで、うん、えっとね。その前にまず乾杯して。乾杯しよう。<笑>飲み物あ、飲み物、バーなのに飲むんだ。<笑>飲みに行くと喋る感じです。おぎこさん何に飲んだ？割れます。ビールさんにしますか。あ<笑><みよ>、は<笑>い<みよ>、大丈夫です。 こっちお礼用にして一回ちょっとね、出しとく、ね。あ、オッケー、行けそうだよ、ぱし。じゃあこれで。え、花田さん成功しちゃうんですか。いや、お尾かさん来てるときは成功しないとダメじゃん。ほらいけるよこれ。おーおー、あれ、ちょっと待って。おいぞ、ら来た。え？やばい。ああ、まだ。九割合わった。<笑>んの<笑><笑> <Okay> <笑>え、これなんで？いや、知らないですよ。そ、こんなことなる？なんで？それ僕、僕の見ますから。 難しいんですね。それやっぱりするの。こ私やったことない。手前です手前です。手前で合ってま す, 手手 す, 手す。手前は液体ですよ。なんでこんなことになりました？いや僕 の, の。もうさ。こだぶ時間時間だってよやこれだもん。新記録。えこれもう一個やってみなうようか、ん。な難しいんだやっぱり。あちょっとわかった。俺ね。あ, あちょっと細いですからね。今回。あ, あ本当だ。えそんなでも。あのね角度がね。 ええええええええいやでもちょっと成長したぞえのこれ本当いや本当です本当はどうやればいいいや、普通にあのあれなの俺のそこはちょっと細いじゃないですかあの、うんうん、でもうちょっと角度つけるんです、うん、はいしもっとはいでまだ立てないですだいぶ立てないですでギリギリまで期待にしてください、うん、あえ本当だまだまだですまだですまだですまだまだそっから立ててください あ、すごい。ーやばい、あわりほうまや上手うまっあ、ほうま や, んまやこれでいけた分かってないなぁ バ, の, バのマスターよりがうまい人。<笑><笑>あ、すごいじゃあ片手でありがとうございますこれなていうかめっちゃ、うん、久しぶりにビールという…すごいあ、すごいめっちゃきれいこれ、時間たてはね僕、こ れ, も、ね、もうこれ<笑> で, すですはお久しぶりです乾杯。ぱいんいいただきますうん オビール久々だ美しいテーマー大好き大好きあのちょっと持ってきたんですけど、うん、これが一番大好きですもう数々のおせんべいたちを食べてきた中で 一番これが美もう本んにもうパッと見普通のあれなんですけど塩加減と味がちょうど絶妙に一番いいのがこれでしたーほぼずーっと食べてますずーっとお菓子もこれもげで実家にのもう実家にこれしかないですお菓子えっ、ー<笑> そんなレベルごめんなさい2つしかないんですけどぜひあのこれ皆<笑>さん食べてくださ い, いめっちゃ美味しいでごめんなさいあの普通のせんべいなんですけど私はこれが本当に大好きですけど1回食べたら止まらなくなるんですよん本当にちょっと食べてみましょう、ねね早速ね、全然あのおうち帰ってからもう食べてください いいつも食べてるものをね皆さん、ね、ちょっと行ってみましょう、ね、あ食べてくださいひすみませんあもうなんかいい香りする な, なあもう確かに食べた瞬間に香りがいい香りがするもうね私は本当にこれが好きでああこれいつまでも食べれるやつやだよなこれありがとうございますこれ塩加減が絶妙ですねはい絶妙です細かい塩が入ってたかるからこれは美味しいですか うん、うん、あやばいこれ止まらないやこれいや俺あんまりこれ聞くのは本当は好きじゃないんだけど一応、うん、テーマとしてあるんでじゃあなんか大嫌いなものとかあります、うん、僕, 僕はパクチーが大嫌い大嫌いっていうかもう、うん 死, にま、死にます死にますあっそれ私も死にますっていうものはしいたけですしいたけ もうあの昔からなんですよ。ずっと。え見かけですか。味。味。味え、あとそれえじゃあシイタケ以外のキノコだったらいいんですか。大丈夫です。え大丈夫なんですか。大丈夫です。結構シイ以外周りにも何にかありますね。シイタケピンポイントでいます。あと人参。もうそのに二つの子供みたいじゃない。その二 つ, <笑>つのエキスがちょっとでも入ってたらごめんなさいってなる。人参はエキスでもダメってこと。あもう人参はあのちっちゃく刻んであってもちょっと。 ああ、うん、僕のパクチーと一緒だじゃん。特に。じゃ、駄目です。椎茸の方がダメかもです。じゃあ、あ結構和食の出汁取ってるのかな。あ、ちょっとね、苦手ですねあ大変だ。あ、大変ですね。さ、避けるの難しくないですか。うん、パクチーって結構。パク、ね、明確に避けれるんでもう。パクチーはもうフェイスブックとかでも。有名なコミュニティがあっ て, て、僕もそこに入会してるんですけど。えー、<笑><笑>入会するのも嫌いなんだ。いや、もう。<笑> シル「シルラントロ」とて海外では言うでアメリカで言うんですけど「シルラントロ」とか「シルラントロ、うんうん」シルラントロのヘイターが集まった人たちが、はいはい、よくそんなに毎日会話が続くとなってぐらい、まあ、ものすごい人数なんで、うん、ずっとパクチーの文句書いてある<笑>パクチーの嫌いこと嫌いならパクチーのこと何も触れなきゃいけないのに毎日触れてるってこと<笑>そう、ね、で僕が、まあ、英語でね書き込、はいんで、ええ、そ の, そういう、ねその コカインとか作ってる栽培してるね、うん、畑をとかを<笑>あの焼き払うんじゃなくてアメリカ大統領になったら真っ先に世界各国のパクチー農場を爆撃する<笑>。何書いてるんですか。<笑>はい、書き込んだら<笑>まあ普通そういうのって延長するんですそんな爆撃するとか。<笑>かかもう大絶賛ですよ。いいねって言ってる。もう前大統領になった方がいいって、ね、みんな。どんなどんな感みんな嫌いなんですよ。それぐらいパクチー嫌いなんですよみんでもあとね私嫌いなもので言ったら苦手なものはもうカラスだけです。 カラス本当にこう見るだけでちょっと本当に何だろう逃げちゃいますねもうそこにいるだけで私そこ横通れないです、ね、それは鳩だったら大丈夫ですか全然大丈夫ですカラス限定で鳥がいるだけですあ珍しいですね鳥嫌いな人ってもう鳥がいるだけで僕鳥嫌いの友達に何人かいるんですけどもう鳥がああ歩いてるだけで「うん、原田鳥!」って<笑> 可<笑>愛いうの。ようだ。くるくるくるって言ってここなるんで、本当にそうなるんですよ<笑>もうもうカラスの時は私それです。カラスだけなんですか。違うんですよ。私修学旅行の時に、うんうん、あの中学校2年生の頃に京都奈良行った時に、鹿、うんうん、公園行ったんですよ。はいはい、あの行く前、鹿公園の前あたりでグミ持ってたんですよ。うんうん、だからカラスがこう来たんですよ。で、こう来たはいいもののこう来て。 ででこっち来たんですよ、はいはいはい、あやばいと思って走って逃げてたんですよそしたら背中バーンってやられて砂利道に転んで私修学旅行で7針縫ったんですよあき大けがじゃないですか1日目でなんでもうその日の夜は温泉に行くっていうあれだったのにそしてもう病院行って縫ってあの部屋で縫ってたっていうはいそ ん, そんなわけでございましてえびマヨさんのや出来上がりましたろろこれ本当美おいしいんですよね、はい おはようございますい年半ぶりにそうだだ美味ししくくてめちゃくちゃゃ感動しまし た, 美味しいかったうん。で美美、ね、美味味いい、うん、<笑>味しししいしいいいいいょんですよ こんな感じだと結婚できそうだけどね。多分、なんだろう。うん、私を見切れる人がいないんですよ。多分。え、そんな、いないまあ、嫌な言い方すると手に余るわけ。わかんないですね。私はでもなんか、な、なんだろう。多分、<笑>そうです。なんかダメ。わかんないですね。え、なんでだろう。なんで。で も, はでも今わかんないけど。わがわがままな部分は、当然あるでしょう、ねねあ。ありますあります。ねはね、そでもは人参とたけが嫌だっていうだけのわ が, がままでしょ。<笑> そそう、うまあそうだよねでも家族はなんでそうやって言うかっていうと、うんうん、私はほら実家にいる時はも う, もう実家にいるもう子供の姿じゃないですか、はい、でもやっぱ外にいる時ってそりゃ違うじゃないですかもう、まあ、そりゃそうですよ だから実家にいる私を見てそうやって言うんですそれはいっぱいいますからいろんな人はいやだからもうあの全然あのプロポーズしてくれる方がいればもう全然だからそういうことですよそういうことです僕自身がねやっぱ経験しましたからね、うん、もう本当、うん本とに「どうでも良 い, い悩み」ってテーマなんですけどどうでもいい悩みなんかまあ人に言ったら「どうでもいい」って言われる悩みですよ 難しいんだよ僕は「僕俺自分」ってどうやって言え合いかいまだに困ってる ん, んですかって私それで言ったら一人称本当にめっちゃ困るんですよ私も ど, どう言ってるんですか自分はいやもう本当にあに私って今言ってるじゃないですか、うん、一人称本当に悩んでますなんか痛いよねなんかこの辺があの私私ってなる私基本はゆかなんですよ 基本的にユカって言うんですよああのあの女性にはわりとそういうタイプ多いですよねもはって言いますかそうなんです基本的にはなんですけどやっぱ外出て初めましての方とかだったらやっぱちゃんと「私」っていいじゃないですかでもなんかちょっと気持ち悪くて自分、ね、気持ち悪いん、ね、だ私みたいな耐えらんないんですよでもやっぱり大人になるにつれてちょっとずつもう25の代なんで自分の名前をねで一人称自分の名前もちょっと、ね、大人になったらねなかなかこうどう 関係性によって変えるのがベストだと思いますよ。そうだと思うんですよ。うん、でももう本当になんだろうこう今でさえ私って言ってますけど、うん、それがなんでゆか私って言ってんのなんで な, な, なんかちょっとぶっぶ っ, ってって気持ち悪い自分ってなっちゃうんですよ。<笑>いやいやねこれね。本当そうなんです。<音楽><音楽>そんなところへ、はい、あ、はい、お待たせしました。 たたたたたこここ焼焼焼ききききででございいまますすす、ま、かややっっとる噂のそううううう前回も美味しだれ、うん、うん、どきょんあざす次のテーマはですね「はい、やめられない」うん。 まあそれこそ子供の頃からやめられない食べ物だったりまあ物事だったりねあの私寝る前のやめられないんですよねねえマジで